はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回は、今日はオフな日っていう時におすすめな、ストレッチ動画をあげられてる、ぐーたらストレッチさんをご紹介します。<笑>どうも、こんにちは。ぐーたらストレッチです。あの、運動嫌いの人の向けに、あの、ね、寝っ転わりながらやるようなストレッチを紹介しています。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今日は、どうやらぐーたらストレッチさんが、お腹が気になるということなので、<笑> タートルフィットネスのチャンネルで、はい、すごくバズった二種目の腹筋をそうそうやってもらおうと思ってます。あの実はと で, ですね、私ちょっと白状するんですけど、はい、あのタートルさんが過去にあげられてた動画ね、あのデ、はい、ッドバーグとカエル足を私実際やってみたんですよ、はい。めっちゃお腹に効くんじゃよあれ。すごすぎて。もう上準できてる証拠ですけどね。本当ですか。で、う、も、ん、すごすぎてちょっと私のチャンネルでもそれを紹介させてもらっちゃって。もうパクられてるなってしま。<笑> ありがとうございました、はい、そう な, ですそうなのでね、今日は本気に教えてもらおうかなと思って今日はちょっとお邪魔しましたお願いします頑張りましょうお願いしますちょっとね私のお腹をはいちょっと今日はいじめてくださいお願いしますやってきましょう<笑>今回2種目、はい、たったの30秒ずつです、はい、やったことあるけどお腹に効く感じがしないっていう方とか、はい、やったことない方も多分いると思うので、はい、一緒に動画を見ながらやっていきましょうやっ て, ょう頑張っていきましょう<笑> <笑>それではじゃあ準備をしていきましょう<笑>はいやりましょうよしじゃあまずはかえらしからやっていきましょうはいあ先生かえらし大好き私<笑>まず上向いて寝ますはいそしたら膝九90度で膝上げます、はい、この時に腰に隙間ができてない人はバッチリお腹に効きます、はい、もし腰が浮いちゃうって方は腰痛くなる方いるんでこのまま 足つけたままで膝をちょっとパカッとね開いてみましょうでこの膝の位置が近いほど腰がつきやすくて遠いほど負荷が上がります<笑>でも腰が浮く場合は少し手前にしてもらってお腹に効かしていきましょうおおどうですか確かに遠い人すごい負荷がすごくちょっと腰チェックしますよ<笑>はい大丈夫ですか OKOKOKOK ーーーーーーよかったーーその位置でいきましょうあの腰が痛い人はちょっと近い近づけた方がいいですね、はいはい、膝近づけてもらって<笑>はいここから、はい 手は前に伸ばしましょう、うん。手が後ろなら負荷が上がるんですけど、はい、ちょっとレベル上がっちゃうんで、はい、手前にしてもらって、はい、おへそを引っ込めながら、はい、上体をぐーっと起こします。はい、これ今起こした時に、もう足手前に来ちゃってるんで、はい、さっきのうちです。ああちょっと待ったこれキツい<笑>しっかり下向いて、体をキュッと起こして。いい感じです。こういう感じです。<笑>めちゃめちゃ これやばいこれを30秒間一緒にキープしましょう、はいはい、呼吸はできれば10秒間ふーっと吐き続けてお腹をどんどんへこませてくださいこれはやばいで息は一瞬で吸います、はい、できれば呼吸2回です、はい、やっていきましょうはい、はいはい、じゃあしっかり腰つけて、はい、足の位置を腰が浮かない方はちょっと前へ出してもらう、はい、腰が浮く 方,、はい、方は手前に乗せて、はい、手を前に伸ばして、はい、しっかり下向いておー じゃ息を吸っていきましょう、はい、せーのはいふう一二三四しっかり起きて六七八九。はい吸って吐く一二三四五六七頑張って八九。はい吸ってはいラスト一二三四五六七八九。 10はい、はい、オッケーこれはきつい、ね、よく頑張りましたし い,、ね、いやー今ちょっとね10秒の間で5秒で息吸ってましたよ<笑>、まあ、よしとしましょうレレ<笑>よし<笑>としましょうお腹が引きちぎれるかなと思います、ね、<笑><笑>でこの後にデッドバグをしたら<笑>もうさらに効果<笑>めてください<笑>デッドバグはまあ30秒ですので<笑>呼吸は同じです、はい、第2ラウンドいきましょう 頑張りましょうよし行きましょうはいじゃあ上向いて寝まーすはい上向いて寝まーす大丈夫ですか大丈夫ですおっしゃいきましょう<笑>はいこれも同じように腰が浮いちゃうと腰痛くなるんで、はい、腰がしっかりつく足の位置にしますはい足は普通にブラーンとしますブラーンそしたら上体を起こして手は万歳頭が負荷になるので、はい、楽, 楽な人は上向いてくださいおー手は万歳です元上っ元上ですっはいで足元前出し はい、こんな感じですはいじゃあそれを30秒間キープしていきましょうかなりきついですがお腹引き締まりますんで頑張りましょう<笑>それではいきましょう足軽く開いて足前に出して腰つけて手は万歳して上体起こしてはいしっかり息吸って吐きましょうスタート123456789吸って吐く しっかり上体を起こして、四、五、六、七、八、九、吸って吐く、ラスト一二三四、しっかり起きて、六、七、八、九、十、オッケー。きつい、これはやばい。<笑>いつもストレッチしかされてないグータラストレッチさんが今日は筋トレをしてくれました。<笑> まあ、もう7秒とか6秒とか<笑>ちょっと30秒はねちょっと長かったですね<笑>これでも本当、うん、に効くこれはまずすごいですねこれこれはよく聞くんですよさすが本家だわとでもないですよ<笑>まあもしね腰が痛かったって方はまあ30秒じゃなくて10秒とか ね, ねああいう感じで、うん、コツコツと 続けてくださいもうポイントは息しっかり吐くってことがポイントなんで、はいはいうん、息が例えば5秒しか持たないよってなると、はい、そっからさらにお腹がへこませれるのにもったいないんですよねはい確かにできれば10秒き続ける<笑>あの辛さの中10秒吐くのを相当しんどい<笑>息止まっちゃうしてますからねやっぱりねそうなんでもそれよくないですもんね、うんうん、そししてこの腹筋とかをした後には はい、やはり筋肉伸ばした方がいいので、はい、そういった場合は説明欄にリンクを貼ってるんですけども<笑>ぜひぐーたらストレッチさんのところに行くと、うんはいはいはい、いろんなストレッチの方法を動画見ながら一緒にできるんで、はい、ぜひ遊びに行ってみてください<笑>ありがとうございますあのうち の,、ね、あのチャンネルでもタートルさんとのコラボあるのでうちでは、ね、ストレッチしながらお腹痩せの動画一緒に、ね、やってるので、ね、そちらも見てください<笑>ご視聴ありがとうございました<笑>ありがとうございました